今夜は大気の不安定な状態が続いていますこの時間も関東周辺局地的に雨雲が発生しています急な雨や雷雨にご注意ください明日 朝, 朝の天気の分布を見ると北海道や東北北部で雨が降り雷を伴うところがありそうです一方関東から九州にかけては朝から広く晴れそうです昼過ぎにかけても 関東から九州は広く晴れ今日のようなにわか雨や雷雨はなさそうです夜になると北海道の雨もほぼ止んできそうです予想天気図を見ていきましょう明日は南高北低の気圧配置北の低気圧に向かって南から暖かい空気が流れ込みそうです明日は日中気温がぐんと上がりそうですまずは最低気温から見ていきましょう 朝の最低気温は内陸部で濃い青や白の表示5度を下回って霜が降りるところがありそうです各地の気温を見ると西日本や東海今朝よりさらに1度から2度低くなりそうです一方で日中の最高気温は上がります各地今日より3度前後高いところが多く長野6度も高くなりそうです明日は朝と日中の気温の差が大きくなりそうです 各地の最高気温は関東から西で20度以上、名古屋は24度まで上がりそうです。そして明後日以降はさらに気温が上がってきます。各地の最高気温を見ると、明後日木曜日以降はピンク色の表示、平年より2度以上高いところが多くなりそうです。特に西日本や東日本は25度以上夏日になる日が多く、仙台も土曜日は25度まで上がりそうです。 今年はまだ暑さに慣れていない方多いと思います屋内でも熱中症にならないように気をつけてくださいでは明日の各地の天気です九州沖縄中国四国地方です朝から広く晴れるでしょう空気の乾燥した状態が続きそうです気温です朝は10度以下のところが多く山口は6度でしょう 日中は23度前後のところが多く、朝との気温差が大きくなりそうです。近畿東海、北陸です。安定した晴れの天気でしょう。にわか雨もなさそうです。気温です。朝は10度以下のところが多く、大津は5度の予想です。日中は今日より高く、各地とも20度以上でしょう。関東甲信越です。 朝は関東沿岸で濃い霧が発生するところがありますが日中は広く晴れるでしょう気温です朝は10度以下のところが多く長野は3度の予想です日中は22度前後のところが多く高風は25度まで上がるでしょう東北と北海道です北海道と東北北部で雨が降るでしょう落雷や突風に注意が必要です気温です 朝は帯広や北見で0度以下の予想です日中は仙台で19度福島20度まで上がるでしょう向こう1週間の天気名古屋から那覇です金曜日まで広く晴れるでしょう土日は雲が広がり雨の降る所がありそうです札幌から東京です土曜日にかけて晴れるところが多いでしょう札幌は土曜日も雨が降りそうです 明日は西日本東日本で洗濯日和になりそうです気象情報でしたスポーツです新型コロナウイルスの感染拡大を受けて全国高校総体に続き今年夏に予定されていた全国中学校体育大会が中止になることが決まりました全国中学校体育大会は今年8月に 愛知県など4つの県で16